y o o o 試合のヨウ翔平まあ結果的にはこれが大会の中で、うんうんまあ、ベストバウト1位を勝ち取ったバトルやったんですけど、うん、いやすごかったね、うん、もう俺らが言うまでもないと思うんだけど、まあ、もうとにかくパワームーブの応酬で、ね、そりゃベストバウトになりますわっていう内容、うん、多分陽と翔平初バトルかな いやえっとねやっっ何気にやってますよ、うん、フリースタイルフェスとかでやってて。ああ、なるほどね、うん、じゃあ、マジおひしさ だ, おひさだ、ね、しかも2回目くらい、うん、なんか翔平とヨウがバトルする時、どんな感じなんだろう、全然イメージつかんかったけど、思ったよりお互いノリノリで、うん、翔平もなんか結構あんな風に乗ることってすぐらしくて、うんうんね、ずっとぶちかましてた、うん、で、ヨウもヨウで、あんな風にビーストモードになることって、そんなにはない、うんうんうん、あるけど、そんなにはないから、うん、そこが噛み合ったのがね。<笑> めちゃくちゃ面白かったんだからですね。も、ね、の一個一個全部アンサーしてやろう。マインドがめっちゃ強く出てたかなっていう、うん、で、それがあったからこそ、翔平もじゃあもっぱらそれ超えたるわ。みたいない感じで、そのやり取りがこうなったパズルやなっていう風には思いましたね。すげえもやっぱベストバードでした、ね。